みんな同じ場所からスタートだね。キングくん一緒に頑張ろう。あれ死んだ。キングくーん、僕というものがありながら、そんなにおじさんが嫌だったのかい キング空気に触れていっちゃったね太陽の光でやられたのよ彼は何それピー姫よりか弱いじゃないか彼の分も頑張りましょうネアちゃん頼りにしてるよあれスミスくんどこに行くのまずいみんな逃げろえキラー来てるうわ リージョンだまずいまずいおじさんの目の前一旦ここから離れよう 離れたね。早く僕を助けてかしこまりました、うん、急いで発電機回さなきゃねよしオッケー。 ネアちゃん急ごうリージョンこっち来てるね 結局すぐ戻っちゃったリージョンこれはまずいな2人ともリーチだねー あー痛い、やめて僕は風あスミス君いたのごめんすぐ離れるね風荷で受けてたらスミス君バレてたね 受けなくてよかったまだ追われてるねー。 そろそろ負けると嬉しいんだけどなんとか負けたらしいねよかった発電機つかず発チも出ないんじゃないかって思ってたけどゲート通電までもう少しだあリージョン こっち覗きに来るかなケースの邪魔にならないように、離れよう。 この発電機二つは近すぎてダメだねーもう一つの発電機はどこにあるのか。もう一回ここでチャレンジ。もうダッシュで帰ってきてるねー よかったスミスくんは、ここにはいない。お、もう一つの発電機は、あれか。結構回ってるじゃない。スミスくんナイスだよー。リージョン来てるけど、これならつけ切る。ちょ、リージョンに、ノーワンついてる。 や, ったやめて僕を切らないで。 お願いギリギリゲート開いてくれーああーーダメだちょっと早すぎたスミス君ごめんよ しまったー。DS 持ってるからフック近い。おじさんが釣られると思ったのに。スミス君ごめんよ。 さんスミスくんと脱出したかったよースミスくんめちゃくちゃいい人すぎて泣けたスミスくん目を覚ませ持ってたしもう少しだけでも時間稼げてたらなー